Like a h e l l c a t が冷めたか具合は大丈夫なのか水か食べ物か何か欲しいものはあるか<笑>そうか大丈夫なら何よりだ M。ではビーチに行ってみようかぐやとゆずるがビーチバレーというのをやっているらしいぞ です。 勝負なかい私も。 ってないかだっですあっ骨も大きいしズルを選ばないではないでしょだから<音声>うん言ったわよ<音声><音声>あんたから乱入してこないのこあの時ものせいぞ まってるじゃないこの勝負ならまず間違いなくゆずるが勝てるかな あんたはただ明日ゆずるの方がかわいいですチュチュラブリラブリゆずるとは ー, はーって言えばいいのよもし私の言った通りにしなかったらこの島ごとあんたの友達全員吹き飛ばしてやるのではさらばの人間よポタがかわせし の命違えばその身の髄までボーゲフイヤスランメに焼かれると知れ静止止まってください。 と、はいと答えます質問かぐやと何を話していたのですか撤回 い, いえやはりいいですゆずるがここに来たのはあなたに用事があるからです請願。お願いがあります の勝負、ぜひかぐやを選んでください質問あなたの反応に違和感を覚えます回答かぐやの方こそ真の病になる資格を有しているのです 大切かぐやはああ見えて恥ずかしがり屋ですたきつけてあげないと自分からああいったアピールはできません念押し明日かぐやを選ぶと言ってくださいさもなくば、あなたの友人たちに不幸が訪れることになります のようだな具体的にはわからないが何かあったのだろうそう言われると困るがなんとなくお前が悩んでいる感じがしてな悩みの電波がビリビリーと伝わってきたのだ 時と少しだけ似たような感じがしたのだいや何もないならいいのだもしかしたら私の思い過ごしかもしれんあや私がお前と話をしたかったのに。 私が力になれることか何そんな馬鹿なそれではカグヤは消えてしまうではないかしかしか 私, が私が死なねばお前は死んでしまうという とは互いに生き残ってほしいと思っているのか 賞してくださいかぐやがゆずるを選べとそう言ったのですか るはじめから主人格になる気はありませんでした今までの勝負で私がうまく負けるのどんだけ苦労してきたと思ってんの反論それはユズるも同じですせっかく黒星を稼ごうとしてもかぐやが攻めてこないのでじれたのは一度や二度ではありません山山病は万象をなぎ伏せるグフーの王 それにふさわしいのはあんたしかいないじゃない否定それは違います真の病の名はカグヤこそが得るべきです私より飛ぶの早いくせにゆるよりカグヤの方が力が強いです私よりスタイルいいくせにカグヤの方が肌が綺麗です私より可愛いくせに反論 それは譲れません譲るよりかぐやの方が可愛いに決まっていますおお前たち落ち着け最後はやっぱり自分たちで決着つけるしかないみたいねちょうどよかった私、今あんたに対する恨みが頂点に達してるから王仙譲るもかぐやのアホさ加減には さあのの<音声>、私と殺し合います できないじゃんうふうにやってほしいわ同意空気を読んでほしいですあのさやっちゃう皇帝やっちゃいますうっしゃー大勝利見たか我らの力同意かぐやとゆずるが力を合わせれば無敵ですゆずるがいてくれたら。 勝利の女神はいつだって私たちの味方よ同意かぐやの勇気はすべての人を励まします何がここまで褒められたらすぐっとくなっちゃうじゃん一生ユスルは今嬉しいです